はい。ええー、観測が五分。高橋の。<笑>高いね。見てみましょうか。今やコンクールで固めたんだけどね。枕が。電気つきますや。高いですか、この辺ではね、一番高いんですよ。 一番高いんですよね高さが5メ ー, ターちょっとあったかなこの行楽の関数図5本かえー、あれは寺崎の白壁5本やったねあっこを覗いた後に更谷5本これねどうしてもいかなき い, いけませんけどね 大きいよね、これねこれ、ハイタイド、昔聞いたんだけどねハイタイ人がおんねんけどこのほうは、なんか、点量が高いですからないや、あのー、見た感じ、いいうんやけど怖 い,、あのー、いうふう ワイトだよおわす晴らしいおいがせっかくなってるの、ね、ではい、ありがとうございました白亀古墳でございました更谷古墳がこのようさしたんやな、ずっと前 えー、案内いただいたんで、それを頼りに行ってみようか。じゃあ、さらだに横穴、古墳に行ってみましょう。そこはね、そこから階段を下りて、池のとこだろたるはね、右上がって行くような、ちょっとね、印をつけといたかや、なんかそんなこと言ってくれたけどね、どうなんだろうな。今ね なんかやってあるんでね。どうしよう。<笑>いいですか。すめ。すめ。ああすみませんね。なんこの辺が階段があると聞いてきたんだけど、どこ。こっちに下降りとこの。こっちありますあそうそう。これ寺崎サギの大事へ抜ける。 あの、サラタニコフンがありましたよ。サラタニコフン。サラタニコフン。あうん、あ聞いたことあるな。まあ、その辺来たけど、誰も探しなくなかったんで、なんか下降りて上がれ言うとるからね。あそれかはい、すんまへん、はい。なんか上から上がってもね、わからな、ねはいもう四辺目です、4辺目。そこを探す<笑>ありがとう。<笑>あ、これやね。はい、のはい、すんまへん。これ、あの階段がありますわ。すちょっとね、スルスル滑ルスルーるんで、ね。 うわ、下にね、いっぱい、おお下にいっぱい、葉っぱがいっぱいだからね、滑りますね。よ、う、し、んうん、これをね、降りて、これなんなだけだろう。あ、寺崎ね、しぐらく。 これ降りてね。話によると、あれは田中さんの話におるとね。池があるから池んとこから上がれって言ってたな。池を越え、あ、これ池や。これ越えて。池越えて上がるようなとこ見渡らんけど。ちょっと待ってや。誰かね、 上がっとるわけやから。このビューかな。じゃあ、なんか印ないね、どうだろう、もっと先行ってみるか。わかりませんな、これは入り口は。池越えて。 ちょっと行けかねこれかな分からんななんか歩いたあとないんだけど竹がバタバタ触っておるがね竹が。 これはちょっと上がるところがないねえーっとね、ただ正しい夜と目印をつけとくようなことやったけどねないかこの辺が入ってみるかこれは入ってんな、これは無理ですなこれちょっと無理でございますか。 これはちょっと無理やねどっかないかねいやーないねこんな下じゃないねあの話や行けんとこらへんやいうの話やったんですよ、ね。 行けや行けこうやってからこうこれ行ってみるか人が歩いた跡が見当たらへんんだけどねこんなと所登るかよしし分からんな ああ、右の人だった、右の人これだ。これ、田中さんつけてくれたんだ。ありがとうございます。次はどっちだまっすぐ上がるか、これ。これはみんな上がってんねやろうか。大変。よいしょ。 おい、よいしょ。こうか。これはそうな。敗北されちゃうな。敗北されとるけど。違いますか。どっちがいか。 行きまへんか。これ下。降っていく。これ大丈夫かね。あら、根っこ、根っこほど倒れとるかね。これよ。あら、僕の太陽が。行こう。 日本三本足りとるわね。これどっち行くんやろう見当たらんな。えーっと、リボン、あそこにリボンがあるね。こうやな。これ。これ。どっちやろう見当たらんね。真っそぐ進んでみるか。 こ, こにか石があるけど違うなうーん荒れそうでないねこっちなんか歩いた箱があるんだけどあっテーブテーブテーブだったもうテーブテーブよっしゃあとテーブどっち行っとんの わからんね。わからんな、ね、テープは。はい、ここですよ。さらに横の子う、ああ、やっとくれました。3年も4年もかかってます。これみんなこれ、マークしてくれてるからね。簡単にこれを売るっていうことやったんやけど、それでも大変でした。ありがとうございました。 はい。サラダに横穴こぐからね、上上がらへんから今のところじゃバックしましょうか。はい。ありがとうございました。サラダ